オイシティですここオイストではいろんな人たちがいろんな研究をしてるんだでも研究っていっても難しいことはよくわからない今日は一緒にサイエンスの素晴らしい世界をのぞいてみよういやー今日もいい天気だなおやヤドカリくんどうしたの わったなあ実はねオイスティ君くんととランチの約束してるんだけど中から出てこなくってなるほどねヤドカリくんの家には窓がないから留守かどうかもわかんないもんねあそうだ河本先生に聞いてみよう河本先うそう。河本先生ならお友達が中にいるかどうかわかるよ。 オイストには世界中からさまざまな研究者が集まっています。今日はその中でも生命科学を専門に調べている小本さんに会いに行ったよ。小本さん。いやオイスト君、こんにちは。よく来たね。今日はどうしたの？実は友達が困ってるんだ。ね小本さんの研究教えてよ。うん。えっとね僕はここで見ることについて研究してるんだよ。えー、物を見るためには光が必要なんだけど。 顕微鏡ではさまざまな色の光を当てて見たいものを見てるんだだけど中には透明じゃなくて中が見れないものがあるんだそういうものを見るためには X 線っていって中を見れる特殊な光を使って観察することができるんだへえこれならヤドカリくんが中にいるかどうかも傷つけずにわかるね一つは普通の顕微鏡で観察する時はものを薄く切って観察するっていうのが 方法なんだけどそれだと全体像を見ることはできないんだだけどこの X 線顕微鏡は壊さずに観察することができるので、えー、全体像を把握するのにはすごく役に立つ、えー、僕はここここの顕微鏡の施設で物を見るということを専門にしてるんだけど、えー、研究をする上で、えー、様々な研究者は何が起きているかを見たいんだけどやっぱりどうしても それって簡単なことじゃなくて、いろんなその工夫が必要なのね。なので、それをえっ、ー、ともう僕たちに相談してきてで、僕たちはそれを聞いて何を見たらいいのか、どういう方法で見たらいいのかっていうのを考えて、その見るっていうことを実現するところを手伝いしている。思いとしてはもう百分は一見にしかずじゃないけど、もう見ることでわかることってものすごくたくさんあるので、今まで。 何が起きているんだろう、どうなってるんだろうっていうところを一度顕微鏡で観察することで、あ、こうなってるんだっていう そ, そこの発見がすごく楽しいと思います。そうだね。えっとね、この X 線の技術を使って面白い研究をしている人が、えー、チュラウミス族館にいるよ。行ってみたら。ありがとう。行ってみるね。チュラウミス族館にやってきたよ。 お仲間がたくさんだー。ええー、怖い、サメの歯がいっぱいだ。こんにちは、よきたね。こんにちは。富田さんが面白い研究をしてるって聞いて、遊びに来ました。そうなんだ。僕はね、ジンベエザメの目がどうやって守られているのか調べているんだ。え。 目、ね、ですかちょっと大丈夫僕はね甲本さんと一緒に目を傷つけずに目の中がどうなっているのか調べているんだぜひ僕の研究を見てほしい。 の目っって鱗があったんだすごいでしょ今回ジンベエザメの目の表面に鱗がたくさんあることが分かったんだそれってジンベエザメの目がとっても大切に守られてるってことでしょだからジンベエザメが普段の生活で目をとっても大切にしてるってことが今回わかったんだへえー、そうだったんだ TT スキャンを使えばヤドカリくんの中だって傷つけずに調べられると思うよやあヤドカリくんどうだったお友達はいたいたよー本さんに見てもらったら中で昼寝してたみたいふふ寝過ごしたんだね今度はランチ行けるといいねいやー科学って本当面白いねみんなも知りたいこと知らないこと 疑問を持つことを大事にしよう。美味しそで待ってるよ。まったねー。